あ、行ったね。うん、本当にこの辺だったのか。うん、ここなの、ここ。うん、うん、うん。あ、ママー。どうしたの、みんな。何か探し物。マリアのバラ、ママも探してー。<笑>バラ。目印つけといたから、すぐわかるはずなんだけど。うん やめなさいって言ってるでしょ おばさんいくら娘でも暴力は9歳は小学4年生にもなってわかるこの子クラスでなんて言っていじめられてるか帰るわよマリアだからやめなさいって言ってるでしょバドラ君これはおばさんたち親子の問題なんだよ先に戻ってよ あ, ああ マリアもうやめなさい<笑><笑>それなら好きなだけ一人で探しなさいママ知りません<笑>探すマリアが一人で探す